なんか変な子が後ろからついてきてる気がするんですけどさては今流行りのストーカーってやつだな振り返っちゃダメだでも全然足音もしないんですやつらは気配を消すために必死だからな気のせいか宙に浮いてる気もするんですけど人間死ぬ気になれば何でもできるもんだな次回「七つの大罪恐るべき追跡者」っていうかもう死んでる人とかいうオチじゃないですよね